「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「月は暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるさサイバトの l o v e y s p e e 「いつまでも君は輝いてる」「いつだ 太陽が怪我したんだってさ痛いよ<笑>どうだオッペ面白いだろアイドラーそのダシャレはもう780025回目よもうそんなに言ったっけキオサイロが故障してるんじゃないのそれよりサボってないで書いたって使ってよはいはいわかりましたよそうだこれ知ってるか月が恋をしたんだってさあなたのこと…つっ それは、もう8453回聞いたわあら何かしらぼっちのハイドロンサイバトロン訓練宇宙船ガンホーはアンゴルモアカプセルの反応を追いここ銀河の辺境ディープ空域にまで来ていた本当にあんなとこにアンゴルモアカプセルがあんのか しかし、かこの辺にはほとんど星はありませんし宇宙船の姿もありませんよなんもない宇宙の吹きだまりなんだなともかくアンゴルマーカプセルの反応がある場所まで行ってみようそうすれば何もかもはっきりするはずだ無駄足にならなきゃいいけどねワープコースセット完了よしガンホー、ゴー 奴らどこへ行く気だあの銀河の辺境には確かハイドラのやつが派遣されていたはずだが。ハイドラか。よし、回線を開いて通信してみろ。あいよ。これはこれはマグマトロン様。久しぶりだな、ハイドラあ。その耳障りな声はガエルだーと。貴様まだ生きてやがったのか。これ は, これはマグマトロン様の副官だぞ同期といえども俺は貴様の上官なんだ。 の聞き方には気をつけろ<笑>何ー長官だマグマトロン様にごまスって出ッしたくせに何だとキソな相変わらず仲がいいなお前ら。もういいそれぐらいにしておけ。ところでハイドラお前何か変わったものを回収していないかは今サイバトロンの宇宙船がそちらに向かっているおそらく狙いはアンゴルモアカプセルだ。<笑>そうですか。 じゃあ、もしかしてあれのことかなおおそれはまさしくアンゴルモアカプセルアンゴルモアカプセルの反応を確認前方の惑星ですでもあんな星、宇宙地図には登録されてませんよなんだっていいじゃねえか現にあそこにあんだからよ もう来たのか距離 8000! 触手のほか可能の範囲よよし捕まえろどうやら、サイバトロンどもが現れたようですそうか、我々がそちらに行くまで、何としてもアンゴルモアカプセルを守るんだお任せください、マグマトロン様ド時は踏むなよ、ハイドラいやお前とは違う、うん、うん いかんナビ何か来ると回避しろイエスター連続交代上昇だ変なトゲトゲが迫ってくる何なんだあの惑星は星の形をしていたので油断したがあれはデストロンの要塞惑星だ全員戦闘配置につけスタンピレーダーを見てろブレイクとコラダは戦闘用意 ロングラックとハインラットは航行システムを見ろやるぞ3時4時の方向と7時の方向から新たな触手が来ますこのままじゃ船のドデッパラに大穴を開けられちまうぜナビ最大戦速であの惑星に突っ込むんだえー、そんなことできませんよ私のオートセーフティが働いてしまいますナビお前は引っ込んでろ俺が操縦するあの星に突っ込みゃいいんだなビッグコンボイそうだ ああ、今までの人生が走馬灯のように目の前をよぎっていくこれはきっと死ぬ前兆なんだな縁起でもないこと言うんじゃないだって第4第5デッキ損傷第2エンジン停止水力 45% ダウン本当にこのまま突っ込むのかよそうだそのままだ もう無茶なゼビックコンボ！このまま突っ込んだらガンボがバラバラになっちまう。ゴーだトラだ。イエスだ！対話ドロン艦が突っ込んでくるわ。距離六千。迎撃ミサイル準備。距離四千を過ぎたら発射しろよし、ブレイク。真空魚雷であのミサイルを狙え。 狙ってあんなちっちゃいのどうやってお前ならできるやれやれって ま, まあやってできないこともないかもなコラーダ魚雷発射と同時に180度反転ロングラック反転した後、そのまますぐワープに入る2人ともスタンバイしていろイエスさんビッグコンボイス第2エンジンが破損していますからワープしても距離1万が限界ですそれだけあれば十分だ2時から9時の間に初期してもう風 パーゲットロック完了真空魚雷発射待てまだだあハイナットシーガルを発射しろシーガルを誰が乗るんです無人のままでいいんだな、何のために命令に説明などない早く射出するんだイエス 大型艇を回収しましたそんなもんいらんから早く迎撃ミサイルを発射しろ敵の回避行動を予想して、2段階に分けて発射するんだ了解要塞惑星からミサイルが発射されましたよし、今だブレイク待ってました180度、反転敵の迎撃ミサイル、来ます なんだなこれはまだ生きてるもんな急死にいっしうってやつだねまさにロングラック消化と修理を急いでくれすぐに反撃に移るぞイエスだおいハイナット一緒に来てくれ反撃なんかしないで修理が済んだらさっさと逃げたほうがいいと思うんだけどな僕。 接近した際にサーチした結果指令室はここアンゴルマーカプセルはきっとそこにあるのではと思われます触手の制御回路もここに集中しているなそうですということはすべて指令室から操作してるのかなおそらくそうだろうとするとアンゴルマーカプセルを取り戻すにはそこのでっかい空洞はなんだよくわかりませんがたくさんの廃棄宇宙船が回収されているようです一体何日間 惑星の一部にしてるんだあの要塞惑星は近くを通過する宇宙船を触手で襲っては解体してパーツにしているんだパーツもうみんなもわかったと思うがあの惑星は人工のものだ作ったのはデストロンのハイドラビッグコンボイはあの要塞惑星のことすでにご存知だったんですか噂で聞いただけだだがなんとか攻略する方法を考えついたぞえっ本当に まあ、かなななり危険な作戦だがなロングラック元ーの修理状況はどうなってるエンジンはフルスピードで加速できますが応急処置ですからエンジンに連動している手法は打てないと思いますお待てよ要塞惑星とやり合うってのに真空魚雷しか武器がないのかよ今度こそ死ぬなそれにワープも1回が限度でしょうね もう絶対死ぬなビッグコンボイもしデストロンのダイナソーが来ちゃったらどうするんですかマグマトロンの手にアンゴルマーカプセルが渡ったらもう取り戻すことはできませんよいや、逆にダイナソーを利用するんだ は, はビッグコンボイ、大変ですデストロンボセ、ダイナソーが現れました<笑>思ったより早く来たなよし全員戦闘配置につけやった ハ、は、ハ、あ、インラッドはい一つ頼みがあるんだがえフフフフフさすがのビッグコンボイもハイドラーの宇宙要塞には手が出せぬかマグマトロン様アングルモアカプセルは守り通しましたうんよくやった転送可能空域まで行くから待っていろはい了解しました ダイナソアが要塞惑星に向かっていますおそらく転送可能空域まで接近するものと思われます触手の動きはありませんやはりそうかダイナソアがあの要塞惑星の周囲にいる間は触手も動かないよしロングラック最大スピードでダイナソアに突っ込めあ、はいビッグコンバ手法が使えないのに突撃するんですか手法ならここにあるじゃないかビッグキャノン 警告警告前方よりガホ宝接近中接近中何ビッグコンボエあいつ何を考えているけっこのダイナスワに立ち向かってくるとは笑わせてくれるぜああ目標ビッグロー 準備はいいかこっちはいつでも OK だぜやれやれなんで僕がチャンスは一度奴らの船と交差する時だけだいいなイエスタああでも一人って心細いよなやっぱりビッグキャノンゴー各部 頑張るみんな奴らと交差するまでは、耐えるんだむちゃくちゃな作戦だけど、なかなか派手で面白いぜ今だハイナッドよっしゃ行けハイナッドほいほいタイムフリー 一緒に行こうねコラーラくんかのむそハイナット大丈夫ですかマグマトロン様 あ, あ損害はないクソポーキパインの触手を使えばあんなオンボロ戦簡単に撃墜できるのにそんなことをしたらこっちまで巻き添いを食うだろうそれより転送可能区域に入ったようだ ガイルダートを送り込むから、カプセルを渡すのだガ、ガイルダートにですか準備完了いたしましたよし、ディナビ、転送しろそうね、今日の気分は…おい、なんでここに俺がいるんだまあま あ, あ、旅は道連れって言うじゃないのさ<笑><笑>いいから早くやれはいはい、じゃあ、戦闘 なんだ、お前らビは道連れだそうだそぞうそうはい3体で転送完了。三3体だとガイルドアートのほかに誰を送ったんだてィナビさあねひょっとしたらサイバトロンのやつらが乗り込んでいたのかもフン<笑>アンゴルモアカプセルを奪い取るつもりなのかだが、無茶な作戦だあのポーキュパインからどうやって脱出しようというのだ それはやはりガンホーで助けに行くつもりなのではそれこそ我々の思うつぼだ惑星ポーキュパインに近づけばショの餌食になる外側に逃げれば我々が攻撃してやるどちらにしても奴ららおしまいなのだなるほどうまくするとガンホーにある他のアングルもカプセルも手に入るぞご<笑><笑>らん な好きでくっついてるわけじゃねえのまあまあ、みんな仲良くやろうよふざけるなたたたたたたたそんなおこだぜやまれる。ウィンシャータ イ, ンータイおい待てハイドラ俺だ俺だガイルダートだ分かってるだから攻撃してるんだなに貴様を倒して、俺がマグマトロン様の負担になるんだおい待て 今はそんなことを言ってる場合じゃないま、あここはラッキーということでそうそうハイラッドビーストモードこれビーストモードほら、見ろサイバトロンの奴らにカプセルを奪われてしまうぞちょっとあんたたち何百五十年前に、貴様は俺にそんなことを言って不意打ちを食らわした俺は忘れていないぞ本当だっつよ 70年前にもここで騙されたもう二度と信じるものか本当よ、ハイドラタイバトロの奴らがアンゴルも明かってるわヘッサ、ホイッサ…ヘオペまで使って信じさせようって腹か違う疑い深いやつ…おい、そこのヒラヒラしたやついい加減にしろ何？あハインだと何言ってんだよ少しは人の言うことを信じるもんだよ本当なんだから そんなこと、親切に教えてやんなくてもいいんだよ早く来いだこら待てなんで早く言わないんだカエルだと付き合いサンダーホール何すんだよ今はやりあってる場合じゃないだろう。散々人のことを攻撃しといて何を言うないいなアンゴルバーカプセル取られたんだぞ心配はいらん奴らはここから出られんビッグコンバイ カッセル奪還作戦成功2なんだコラーダも一緒だったのか鳴る行きでなともかくよくやったすぐに脱出だちょっと待ってくれよどうやって脱出するんだ脱出口はさっきお前が作ったじゃないかえっ あ, あのミサイルのでも何に乗ってそれも大丈夫なんだなえビッグコンボイは考えているからあれは 戦闘中に射出したさっきは何するのか分かんなかったんだけどねこんな先のことまで計算していたんですかまあなさて最後の仕上げにシーガルの回収だイエスだガーオが動き出したよ仲間を助けに行くつもりかハイドラはいそっちにビッグコンボイの船が向かったようだハサミ打ちにするぞディーナビー 全速抗体だ。ハイドラー我々が離れたら、すぐに触手を使えわかりましたサイバトロンの小型艇。なんであんなものがここにどーしまったさっき捕獲したのを忘れてたバカすぐに触手を伸ばせだめよまだダイナソーが近くにいるもんなえい、え、一斉砲撃よいあいよダイナソー接近中 シーガルはまだかまだです魚雷はうつくしたどうにもできねえぜ急げ二人ともっお待たせーただいま到着やっ た, ーやったーよし直ちに垂直交換。同時にワープする何ちょっとひどいまるバトルンサン イエーイおこんな時だけど、いい車で思いついたぞ惑星がずっと風呂に入ってないんだってさワクセーンアハハハこれは初めて聞くけど、ぜんんーまんまとしてやられたか<笑>間一発で助かった これもみんなハイドラのやつがドジだったせいでお前もだこの大バカ者はは今回の作戦は私の独断だっただがお前たちは本当によく…よく…よく…どうしたんだ う, うちの大将一言礼を言いたいんだけど素直じゃないから言葉に詰まってるんだなこれは 本当によくやってくれた。ありがとう。どういたしまして。一番私らしくないセリフを言ってしまった。 水晶は神秘的。水晶には人の魂を入れ替える力があるって知ってるか、ブレイクそんなの知るか、セイバーバックもし、ブレイクと俺の魂が入れ替わったとしたら、どうなると思う気持ちが悪いだけだ超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第13話ブレイクはデストロン<笑>俺はセイバーバック、それともブレイク